Step 3. Clock synchronization. 時計の動機。まあ、時間かる、うん、基準としてはすごく重要なことなんですけれども、これが、えっと、いろんなこと に, にを使うんですね。例えば、テレコミュニケーションのネットワークとか、GPS のシステムとか、と株の貿易とか、それが重要なんで、あとは交通のネットワークとかにも、これがいろいろなところには、えっと 時間の標準は必要なんですね。それが動機は必要。で、例えばこの GPS のシステムが、まあ、地球にはと起動している何台のと人工衛星があるんですけれども、それが自分の位置からと衛星までの距離を測りたい。で、まあ、GPS のシステムはと位置を測定しているとみんなは考えているかもしれないんですけれども、 実は、それの前には、と、時計を同期しなければなりません。そして、それが、と、その情報を使って、と、核衛星まで の, の時間を測って、そして、その後は位置をす、えっと、計算でできます。で、それが重要なんですけれども、それが、窒なエラーが行う、行う場合には、それが位置の大きな変化、変更になるかもしれません。で、まあ、 昔 の, の GPS のレシーバーが、それが、えっと、建物から電波が反射したりとかにいろんな色になってたんですけれども、現在のものとしては精度は結構高いんですが、それの統計の動機は、もっと細かくと測定できるなら、もっとあの精度が高いところには、あの、測定できるなら、 それのプレシジョンが上がって、えっと、もっと、あの、システムの有効は結構上がりますね。えっと、システムがもっと便利になります。そして、それいろいろあるんですが。で、統計がどうやって同期できるのでしょうどうやってシンクロニゼーションできるのでしょうこれがアインシュタインの提案した手法なんですけれども、アラスとボブがいて、アラスとボブは、えっと、二人とも統計を持っているんですが、それを同期したい。 で、それ、チっトちっとに、に、に、に、はしたいんですが、どうやってできるでしょうまあ、まずは前提としては、アリス と, とボブは、あの、自分のいる場所 に, には分かるんですけれども、あとはアリスはボブにはどうやってメッセージを送れるのか分かる、わかるようにしなければならないんですが、アリスはまだ、ボブとの距離ははっきり分かってないんですね。あと、完璧に測定してない、まだ。 そして、アリスはと、光の信号をボブに送る。で、ボブに当たって、そして、ボブは自分 の, の, の時計が始まって、ボブからそ の, そのメッセージを反射して、アリスに戻る。で、それが、と往復の時間は、とアリス は, はと完璧に測定できれば、できればまあ、ある制度としては、測定できれば、それが、 あの距離も測るん で, で, で、で、それの半分に割ると、と、ボブの時計 は, はと何秒、何点何、何秒で始まったと、とアリス が, が分かります。そして、それがアリスも自分の時計の設定をできます。で、これが一つの手法なんですが。えっと、他の種類としては、まあ、アリスがと持っている時計をコピーして、 一つの台 の, の時計をボブに送る。で、それがおゆっくり 動, 動かさなければならないんで、それがと相対性理論としては、えっと、光の速度に比較する と, とあの、高い速度で動くと、時計は遅れてしまう場合もありますけれども、そしてそれはアラスの、えっと、送るコアクシ遅くしなければならない。 で、アリスからボブに送って、そして、えっと、帰ってきますね。で、これが、えっと、すごく重要な、あな、な概念なんですが、それが、がゆっくり行かなきゃいけない。ですが、できて、できてから、アリスとボブの時計は、それが同期ができてます。さて、ュキュービットも、これが、えっと、時計としては使えるんですけれども、まあ、まあ、微小で、えっと、小さいものなんですけれども、 時間によって、それが、えーと、状態が変わりますね。これが、えっ、ー、と、ブロック Q なんですけれども、それが、えっ、ー、と、それの赤道としては、えーと、キュービットが回転している場合もありますね。そうすると。あの、プラスの、まずプラスの状態か ら, から始まるんですが。そのプラスの状態から始まって、そして i の状態になって、そしてマイナスの状態になって、そしてマイナス i になって、ぐるぐる回る。 で、この大文字のオメガが、それが、えっ、ー、と、角度としてはどのくらい速く進むのでしょう。そして、この大文字の t は 2π、w a t e そのメガが、それが何秒かかるのか。まあ、これが、えっ、ー、と、物理的なのそうなので、これが現子だったらそれがどのくらいかかるかが、まあ、計算はできると思います。で、これが統計に使える。そして、 どうやって2つのキュービットを同期にできるでしょうこれが、まあ、基本的にとしては、それが、いは、あの、それがと、時計に使いたいんですが、そのいは、まだ合わせてないでしょう。これが1つの、あの、提案なんですが、えっ、ー、と、それのオフセットがデルタと呼びますが、そのデルタがどのぐらい遅れてるの か, かその差 が, が, が分かります。そしてそれが、それを、 あのなくなって、それが同期できるかどうかとのはちょっと見 て, み見てみましょう。そして一番大きな問題は、えー、と自分のローカルタイムフレームを使うんですよねそ。そしてそれが相対整理論とかには若干遅れている場合もありますよね。それが、えー、と皆さんご存知だと思うんですけれども、重力が、えー、と強くなると時計はまあゆっくり、時計の動きは ゆ, ゆっくりになります。 それを、あのそれの上には対策して、それ が, がと時計をどけ同期したい。そして、まずはアラスとボブは、えー、と完全漁師持つる状態を、まあ、いくつかのコピーを作るんですが、この場合には3つと書いてあって、そして各ステージについては測定して、そうすると、とあのそれが、えっ、ー、と、 イソとしては、えっと、測ることはできます。そして、そのデルタが分かって、えっと、その後は、アリスとボブの統計を、あの、ちょっと直して、それが、えっと、イソになる場合になると、同期ができました。そして、これが、えっと、そのエンタングルメントが、まあ、グローバルリソースなんですね。これが、えっと、資源になりますよね。いくつかの使う手法があるんですけれども、これが、 グローブル、えー、と相関を使うんですね。この、えっ、ー、と、漁師もつれが。で、えっ、ー、と、フードア・の動機としてはその、それを使って。あとは、これ、まあ、これが、えっ、ー、と、漁師もつれを、漁師もつれのベースの漁師鍵配送の手法としては、それが、えー、とまあ、数学的には結構似ている場合もあります。似ているところもあります。で、それが、えっ、ー、と、相関がある。 秘密な鍵が作ることなんですが、それが E91 のプロトコルですね。でそして、それがエンタングルメント e と Classical の通信を使って、えっと、その相関を作って、2つのキュー b ットの同期、えっと、ができるようになりました。そして、これが量子シネットワークが、リオシもつれを配るかことは、それ が, が仕事なんですけれども、それがやりながらそれでも、 統計の動機は必要なんですけれども、それを作りながら、えー、と自分の必要 な, な, な統計 の, の, の動機 の, の制度と、その作る動機の制度 が, がそれが合わせて頑張らなければな り, なりません。そしてそれが、えー、と一つの、まあ、実世界と量子情報 に, には合わせて、それが一 つ, 一つのアプリケーション と, としてはできました。